どうも、視点がずれているというか、本質をつけていないというか。どうも、政治いろいろの学部です。一つ一つの分析が全く的を射いていないような気がするんですよね。立憲民主党の次期代表に関して、ニュースポストセブンが記事を掲載しています。 記事を引用して見てみましょう。立憲民主党の枝野幸男 代, 代表が総選挙敗北の責任を取って辞任。公認代表候補には、元総務政務官の小川淳也氏、党役員室長の大口博氏が意欲を表明しているほか、馬ぶ澄夫元国土交通省や、 泉健太政調会長も失望を検討していると伝えられている。様々な名前が上がる一方、女性候補の擁立が取り出さされる様子はない。なぜなのか。野党版の全国紙政治部記者が語る。ネット上では蓮舫氏の立候補を求める声が多く上がっていますが、党内では待望論はあまりありません。 蓮舫氏は枝野氏と並んで民主党政権時代の印象が強く、世代刷新を求める世論に受け入れられないのではないかとの意見があるからです。蓮舫氏と並んで立憲の女性議員の顔的存在だったのが藤本清美氏ですが、残念ながら今回の総選挙で落選してしまいました。新潟一区で自民党の塚田一郎、 元国交副大臣に干渉した西村千奈美氏は6期目で、長田町では政策通として知られていますが、一般知名度が低いのが難点。党内に立候補できるような女性議員が見当たらないというのが実情です。党としてジェンダー平等推進、男女半々の議会実現などを掲げる立憲民主党だが、女性議員の存在感は高まっていない。 自民党が先の総裁選で高市さない野田聖子氏が立候補して検討したのとは対照的だ。立憲民主党関係者も厳しい表情で語る。安倍晋三氏や二階俊博氏の後ろ盾があるとはいえ、高市氏や野田氏の対等が立憲にとって脅威なのは間違いありません。保守派の高市氏とリベラルの野田氏が 総裁選ででぶつかり合ったことでジェンダー政策や子育て政策、夫婦別姓にしても今や自民党女性議員の中で議論が進んでしまっている印象があります。彼女たちに対抗できる女性政治家が出現しないと、今後立憲民主党の浮上は難しいですが、リベラルを自称する中高年男性の中にも、未だに男性優位の 思考を持つ人が多い。まず、党内でジェンダー平等を実現していかないと自民党には対抗できないでしょう。女性議員全体の数も今回の総選挙で2017年選挙より2人減り、衆院全体に占める女性の比率は 9.7% と 10% を割り込んだ。政党別に見ると、女性の当選者数が最も多かったのは、 自民党が20人。立憲民主党は13人。野党第一党の変革が女性政治家のさらなる活躍にもつながるのではないか。とのことです。冒頭に規律があるように、この記事は野党版の全国紙政治部記者の感想というかコメントが元になっています。全国紙とわざわざ言うぐらいですから、朝日、 毎日読売などの大手新聞なのではないかと思われます。この政治部記者、のっけからネット上では蓮舫氏の立候補を求める声が多く上がっていますが、と、え、と思うようなことを述べています。私の知る限りネット上においても蓮舫氏待望論など全く起きていないと思われます。次に、この政治部記者は 自民党内にも言及し先の総裁選で高市早苗氏野田聖子氏が立候補して検討したと話しています国会議員票382票党員票382票合わせて764票をめぐって争われた第一回投票において議員票114票党員票74票を集めた高市早苗氏は 確かに検討したと言っていいでしょう。高市氏が獲得した議員票114票。これは河野太郎氏が獲得した議員票86票よりも多い数字です。まさしく検討と言って良い数字です。対する野田氏は議員票34票、党員票29票しか獲得できていません。 高市と同列に語ること自体がおかしいと言っておく、そういった意味でのこの政治部記者の分析は全く的外れと言っても良いでしょう。さらにこの政治部記者は、彼女たちに対抗できる女性政治家が出現し、ジェンダー平等を実現していかないと自民党には対抗できないと述べています。つまりこの政治部記者は立憲民主党の惨敗は 女性議員の数が少なく活躍していないからだ。蓮舫氏や辻元清美氏に続くような女性議員が出てこないと自民党には対抗できないと述べ、裏を返せば蓮舫氏や辻元清美氏のような女性議員が出てくれば立憲民主党は自民党に対抗し得る存在になれると言っているわけです。蓮舫氏待望論がネット上で巻き起こっている と言い、蓮舫氏、辻元清美氏に続く女性議員が出てくれば、立憲民主党は自民党に対抗できると言い、この政治部記者の分析はあまりに幼稚と言っていいと思います。蓮舫氏を待望する声が巻き起こっているどころか、むしろ蓮舫氏の言動が逆に立憲民主党の惨敗の一員となっているんではないでしょうか。この記事で触れられている、 辻元清美氏にしてもそうです。この政治部記者は辻元清美氏を立憲の女性議員の顔的存在と言っています。確かに顔的存在であることは間違いないかもしれませんが、それは良い意味での顔ではなく、むしろ立憲民主党が信じられない存在という理由である顔に過ぎないでしょう。だからこそ今回の選挙で落選したのではないでしょうか。 立憲民主党が惨敗し、終わりの始まりを迎えたのは、決して女性議員が少ないからなのではありません。一人一人の議員の言動、これこそが長楽の原因なのではないでしょうか。例えば、参議院議員の小西博之氏です。参議院では、歳費の1割を自主返納できるという法律が可決しています。これに関連し、日本維新の会の 東徹議員が、自主返納できることを法律で可決されましたが、皆さん返納されてますという質問を出したことがあります。自民党、公明党は当然やってますと回答したのですが、この回答を聞いていた小西議員は、我々は法案に反対しましたからとやじを飛ばしたのです。小西議員の言い方を借りれば、たとえ法律が可決しても、 その法律に反対していた人たちは守る義務はないということになります。法治国家の議員としてあるまじき言動です。こういう立憲民主党議員の常識知らずの言動が立憲民主党の支持率を落とす原因となったわけで、決して女性議員の少なさが原因などではないと思われるわけです。全国紙政治部記者の野党版ということは、 野党議員と情報交換する場も多いでしょう。ある時は野党議員にとって貴重な情報源にもなり、無礼になる場面もあるのではないでしょうか。調落の原因すらまともに分析できない記者が周りにいること。もしかしたらこれも立憲民主党の調落の原因の一端なのかもしれませんね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴。